ございます6代目です、えー、と照明の電池を入れ替えたらものすごく明るくなりました先日ですね楽天で組み立て式の軽トラ用のフォローを注文したと言ったんですがえどういうわけか注文完了になってませんでした<笑>ショックですもしかしたら今日届いてたかもしれないのに活躍させたい場が1日減ったと1日2日減ったと思うとものすごく残念です一応また 注文はしたんですけどうりで注文確認のメールが来てないなとなんとなく思って調べて楽天のサイトをまた見たら買い物かごに1個商品が入っておりますなんてことだ注文ができないっていうことでした、まあ、今また注文したんですけどこれでまあ今日発送されたとして早くて明日明日の現場はうちは からつ片道1時間ちょっとのところまで行きますのでできれば本当今日入ってて今日組み立ててたら本当に良かったんですけど間に合いそうにありませんそれでは失意の6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタン